令和元年7月26日、スイーツなどを食べながら列車の旅を楽しむ JR 九州のスイーツ列車、ある列車の特別運行がありました。大分初の乗客30人を乗せたある列車は、午後1時半過ぎ、地元、熊本 YMCA 黒川保育園の園児らが、ようこそ阿蘇へと旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。 JR 九州のある列車の阿蘇への運行は、熊本地震後の阿蘇観光を元気づけようと、3年連続で実施されています。車両の外観は、金と黒の唐草模様で、定員36名の2両編成。今回は、G20 大阪サミットの夕食会で提供された、熊本産白桃のデザートやワインなどが振る舞われ、乗客は、 景色を眺めながら食事をして、およそ2時間の列車の旅を楽しみました。